次は、日本のソッカーのモイカ・ユシハタモイカ選手のパンドレイジングリンゴルフの視聴者の方々でモイカ選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いします。13番、377ヤードパワー4です、えー、吹き流しまで267ヤードまっすぐな アップヒルのパーフォーですかなりアップヒルなので距離的には 400W ぐらいあると感じますただ少々追い風ですペアル 右からフレンドリーキックで、えー、ラフに行ってましたがフェアウェイに戻ってきましたフェアウェイの真ん中です これもフェアウェイ左目ですがフェアウェイキープしてますナイスショットでした、えー、花口里帆選手セカンドショット165プラス10ヤード程度でしょうかソリッドに渡りましたがちょっと右に出ていますおナイスオン上竹成美選手ですセカンドショット 150ヤードの上り、風はフォローになっています。スリットに当たったか、届いているか、ダイソン。さあ第1回優勝者、和、ま、田選手です。うん、さあスリットに当たっているか、届いているか、ダイソン。 このホールは全員パウンしております皆さんバーディーパッドです花淵伊央選手は下りのスライスパッドです雨で他の人の球筋が見えるのでかなり参考になると思います 打ち切れてないような感じがします。雨で、グリーンがかなり遅くなっているようです。ナイスバーディー。ナイスバーディー。 打ち切ることができるか、かなり雨の音くなってますお。かなりきちっとってきました。惜しい。ナイスパーでした。ちょっと引っ掛けてしまいました。 残念ながらボギーとなってしまいましたベタグナム選手十四番パー5ティーショットですエアウェイ左にナイスショットですナイスショ<笑>ドローがかかってナイスショ フェアウェイ真ん中ですこれもフェアウェイ真ん中ですナイショーパー5の2打目地点にやってきております今前に見えてるのは1組目、えー、こんな感じでフェアウェイをキープしているんですが この、えー、コブが吹き流しが頂点だったコブがあるためにブラインドホールになってしまっています。えー、ここから打つとブラインドで難しいホールです。狙い目は吹き流しの三四メートル右となります。なしょ。 さあ上奈美選手、吹き流しの少し右をが狙い目ですああ、ちょっと右に出ましたがバンカー大丈夫でしょうか、渡田澄姉選手、ちょっとこれは右に出すぎじゃないかなバンカー大丈夫か ちょっと心配して見てますさあてまいままししたがショットはちょっと右に乗りました選手約105ヤード 距離はどうかちょっと右に出ていますさあ上竹成海選手ちょっと噛んでしまったか。ちょっとダブル気味ですがバンカーは超えていますバーディーパットです クラインかなりフックすると思いますかなりきついアンジュネーションになってますやはり予想通りの曲がり方はやべませんでした小田隅で選手のパッドもかなり下りとなりまたかなり曲がると思われますのでここはツーパッドで行けばおんのちでしょう ナイスタッチナイスタッチでした。ナイスパーです。サハナブジリコ選手、バーディーパットですが、かなり曲がって、下りのパットで難しいパットです。これも打つパットでいけば。かなり打ちました。打ってきました。ナイスタッチです。 ナイスパー読み切りましたナイスパー さ, さあ上上真ん中キープできるかナイスショー ど真ん中。三百五十ヤードパフォーマンス。左<笑>、えー。左跳ねて右にフレンドリーキックで跳ねて戻ってきました。 うんフェアウェイ右フェアウェイキープです問題ありませんナイスショッアナブジリ選手セカンドショット160ヤード追い風ですおソリッドに当たってピンの左内村です残り130ヤード ここはバーディーをやっていきたいところソリッドに当たってピン目描けで飛んでますアイソンバーディーチャンスですさあ2個目後半2個目のバーディーになるかさあ残り90ヤード和田隅根選手ビタッと寄せてバーディーを取りたいところ ナイスオーンこれもバーディーチャンスです皆さんバーディーを入れて巻き返してほしいところですでこのホールはえ350ヤードだけあって皆さんバーンをしています2名は超バーディーチャンスにつけてますこれから花口選手の約 9メートルほどのバーニーパッドになります惜しいでもないスパー和田隅根選手後半作った借金をこのホールで 返したいところです下りのスライスになると思います。ああ、なめました。残念ね。はい、スパー。え、1メートル強。バーディーバートです。 えー、これも下りのチョイスらないんなと思いますあ。惜しい。ちょっとスライス読み切れませんでした。エスパ百七十三ヤード。パー三ですが。 少々打ち上げになっていて池越えなおかつバンカーが5つほどありますグリーンは受けているので攻めていけるホールですうんちょっと右に出てしまいましたバンカー方面かバンカーに入ってしまいました パめに入ってショートするでしょうかソリッドに当たってます、えー、ピンの左ナイス、えー、上竹成海選手170ヤードパー3の第二台バンカー入れてしまいました、えー、ここからフックラインになります、えー、ピンの右から 今の手前4メートルか5メートルぐらいに落としたいところですちょっと薄く入りすぎてしまいました、えー、約5、6メートルをオばしてしまいました、えー、パダスミレ選手少しダフリ意味と思いましたがしっかりとオンしていますマーディーパッドです 下りのフックラインですうん、ちょっとフックを読み切れませんでした上竹鳴海選手少々ピンチですかなりスライスすると思います1メートル以上はスライスするのではないでしょうか難しいラインです なんとかパーセーブになるか2メートルのバーディーパットこれもスライスがあります3 0ンチぐらいまでいるのではないでしょうか読み切るかナイスバーディー 読み切りました難しいスライス下りのスライスラインでした<音声>ナイスパー